こちらなんですけどこの自転車とだいごみであの引き取って大根運搬があるんでそれで引き取ってもらうっていうことになってます。明日引き取ってもらいますすこの2台ですねであとこの波板とンとまとめておけば一品として引き取ってもらえるっていうことなんでこれまとめたいと思います。地元の大根運搬は 5品までしか？引き取ってもらえないっていうことなんで、これ引き取ってもらって。で、これですね。この火鉢。この火鉢もえっと引き取ってもらう形ですね。今回で自転車122台と火鉢とスタミナトタンの4つですね。で、次に。引き取ってもらうのが？ で次に引き取ってもらうのはこの、えー、っとカーペットですね一番上のやつこれだけとりあえず今回ちょっと引き取ってもらう形になります。はい